い、はい、鳥さん来てるでも今日あれだね。 ね、そうだねちょっと暑かったからな散歩でね結構疲れたぞ暑くてうー困るーポンちゃんなんか丸い黒い玉みたいに見えます<笑>急に感動の宣伝みたいになっちゃいますがこれおいしいこれおいしい黒犬これおいしい<笑>なんだその日本語昔ながらのブルボンだけど日本のお菓子っておいしいね やも何ももうお昼も過ぎて夫婦で散歩してきたよ夫婦で 9,000 歩歩いたよそして駅まで行って立ち食いそば屋の座るバージョンのところでうどんを食べたようどんとそばを食べたよということでしたはーいはーいなのでこんちゃん こんちゃんはいんんちゃ走って出て行ったけどはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいんいははは そして、じゃんけん。さあ、ちょっと仕事しよう。